こんにちは。阿蘇市食生活改善推進協議会波の支部です。本日は厚揚げの南蛮漬けをいたします。 今回教えてくださるのは高志さんですよろしくお願いしま す, しお願いしますそして器はこちらになりますあそし音姫にあります工房花さんの作品を貸していただきました花さんのご紹介は番組の最後に載せておりますので是非ご覧くださいでは高志さん今日は 厚揚げの南蛮漬 け, 蛮漬けですはいということで、はいえー、こちらにお野菜もねいっぱい並んでおりますが、はいまあ、野菜もたくさんあるそうですね南蛮漬けですね、はいはい、では早速作り方を教えてください、はい、こちらの厚揚げはこうキッチンペーパーなどで油をこうそうです吸い取った後のものですね、はいはい、そして4等分にした厚揚げをこちらのバットには片栗粉を入れてあります、はいうん で、片栗粉をまぶして。揚げます、はい。はい。この椎茸は並布の。そうです。はい、<笑>ですこれ春椎茸。って言うんですね、はい。春の時期にこう出てくる。うん、あいい香り。じゃあ、うん、えっ、ー、と、お野 菜, 野菜を切っていきましょう、はいはい。あ、野菜は全部千切りにします。千切り。はい。 酢とと砂糖ですががいお箸の音でなん か, かります。<笑>カラ<ー>と<笑> ま、たばーっと う, ーんすうん、さっぱりしてますね、お味しい。 美味しいですかうんお魚やお肉じゃないのうんそうです、ね、新しいですね新、ねうん、かいでらか地産地消クッキング」では阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています今回は阿蘇市乙姫にある工房花さんの器を使用しています工房花さんでは